Hello everyone, my name is Vivi and you are watching Vivi's English TV. みなさん、こんにちは、Vivi です。いつもこのチャンネルを応援していただき、ありがとうございます。初級英会話、英語リスニング聞き流しは、あなたの耳を刺激する企画なんです。目を閉じても、オーディオにて、プチ英会話レッスンが流れてくるように作られています。音の質をとても大切にしているので、これからは、 専門用のマイクにてオーディオに映りますが例文を説明するときは画面があるのでぜひ最後まで見てくださいそれでは始めますもうすっかり秋に入ってきましたね It will get colder なんですよ皆さんお元気ですか私は元気にしていますいつもこのチャンネルを応援していただき誠にありがとうございます 皆さんの応援があるからこそ自信を持ってビデオを作り続けてきました今日は感謝の気持ちを込めてサッカーファンの皆さんにサッカーの英語を届きたいと思っていますでは第一個目の例文から見ていきましょうジ What happened in the match last night? 昨日の試合はどうだった ?Vivi It was a draw at full time. フルタイムまでには引き分けだった。So the team's tied in the end? で結局両チームが引き分けなの ?Vivi No, team A scored a goal in extra time. ううん。A チームは試合の延長時間に1点を取ったよ。 リピートする前に皆さんにこのシチュエーションを想像してほしいんです。サッカーファンの会話ですね。その一人は昨日の試合を見損なって相手に情報を確かめているところです。どうだった教えてって気持ちが溢れていますね。一緒にサッカー試合で盛り上がっている二人の画面を想像しながらリピートしましょう。ジョ What happened in the match last night?Vivi It was a draw at full time.John So the team's tied in the end?Vivi No, team A scored a goal in extra time. この例文のポイントは単語です。Match, 試合 .Draw, 引き分けタイムも引き分けです。Full time 試合の場合のフルタイム。ハーフタイム。試合の場合のハーフタイム。スコ ア, アゴー。1点を取る。エクストラタイム。延長時間。サッカーはイギリスではフットボールと言います。1863年、ロンドンとその近郊にあるフットボールクラブの代表者が集まり、共通したルールを決めるとともに、 教会を設立しました。教会、Association なんですね。そのルールに基づくフットボールは、教会式フットボール、Association Football と呼ばれていましたが、ラグビーが r ガ g と呼ばれるようになったように、当時イングランドの若者の間で言葉を短くして、愛称をつけることが流行っていました。Association Football の SOC、Association の SOC に er をつけて言葉を作りました。そのうち最初に A をこう発音することがなくなって s ッ c ー e r になったと言われています。サッカーという言葉が用いられている国はアメリカ、カナダ、日本などのみです。フットボールはイギリス英語。 サッカーはアメリカ英語なんですね。まあ、一回にもサッカーの語源はイギリスにあったということです。それでは、簡単なサッカー用語をいくつかご紹介しましょう。Team A beat Team B 2-0 その 2-0 は本当に主にイギリスなんですけれども 2-0。2-0。2, -0. 2, -0. 2, -0. 2 -0 は0の意味ですね。Team B won on penalties B チームはパナルティで勝った。Team B is the odds on favorite.B チームは一番見込みがある。They are the underdogs. 彼らは敗北者。The Riff referee decided the game.Riff, あるいは referee なんですけど、審判が試合を決めるなんですね。いかがでしたか 使えそうな単語とフレーズをどんどん使ってみてください。それでは、Vivi ビビのアナウンサー国交はこれにて一旦終わらせていただきます。聞き流しシリーズは皆さんのイマジネーションを大切にしているので、目を閉じれば声と音楽を通して映像が思い浮かべるように感情を入れて作っています。一つお願いがあります。YouTube の新人にとって皆さんのいいねやシェア いや、またはコメントなどは幸せにしてくれる魔法です。ぜひその魔法をかけてください。それでは来週の内容を予告します。来週はワインテスティング。ワインテスティングについて勉強していきます。皆さん、1週間後にまたお会いしましょう。Thank you for listening to today's episode. I'll see you next time. Ciao!